いくつか必要なスキルっていうのがあの期待してるスキルっていうのがあると思いますまずやっぱりあの、ま、あの東芝で私が入った当時からずっと言われてたのは まあ、あの東芝の中ではその T 型人材という言い方をしています、T というのは あ, のある特定のところについては非常に深い知識を持っている、そういう意味でその縦棒 の, この軸のところですねここには専門性を持ったある領域を持っている。 もちろんこの軸の部分が太ければ太いほどいいわけですけどもあの全てのオルマイティーじゃありませんのでやはりそういう専門性のある領域を必ず持っているその強みを持った上で横の t ですね横の軸はあのやっぱり好奇心だったりあの勉強していく取り組みの姿勢だったりするかと思うんですけどそれを t の縦軸から中心にどんどんどんどん横へ横広げていくそういう熱意っていうか。 そういうのを持った人材が欲しいということかと思います。それからもう一つは、えっ、ー、と日本に行かれた方はお気づきかと思うんですけど、やはり日本っていうのは、まあのこれもダイナミックなところですんで動いてるとは思うんですけど、やはりあのハイテコンテクストな社会といいますか、えー、なかなか外国から来られて 日本人の表情を見て、えー、っていうのでご苦労された方が多いんじゃないかと思います。日本人はあんんまり表に出して言わなない察しの文化なんですねあの徐々にはもちろん変わってきてますけどもやはりそういうところがあるのでその中に入っていてもちろん言葉の問題もありますけどもそうじゃなくて日本人との付き合い重ねることでこの人今こんなこと考えてるなっていうのが察せられるようになって。 行くと非常に日本にいるのも苦痛でなくなるのかなという気がしますので、えー、ある意味その異文化体制っていうんですかねレジリエンスっていうかそういう面で、えー、強い方勉強をそういうところを汲み取っていただける方っていうのが非常に日本の組織の中では あ, のありがたがられるのではないかなというふうに思います。